お尽くします会場にお越しの皆さんこんにち は, にちは私たちは福島県会津若松市よりやってまいりました会津大学 K です私たちは今回の演舞が K2022 新作のお披露目となっております会場の皆さんに 思いが届くように、全力で披露させていただくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。巡る季節に、思いを乗せ。新たな風が、咲き起こる。計二千二十二。人同棲。 風を待つ小鳥はさえずり花々がめくせず思い忘って忘れない絵の具を溶かすような思い出はにじんでいく。 よ月。ダンスと した思い出が心に残る祭りは少なくなり観客のあなたと会えなくなった思いを伝える機会はどんどん減っていく心の距離は遠くなるばかり 一生会えないのだろうか大切なあなたととも手をつなげられないのだろうか。 愛知大学吉田こ行け ありがとうございました